どうは あ高知県うございまよさざよまつら清水田絆国際チームでーす朝からずっと降り続いてた雨も、えー、ご覧の通り上がりました、えー、本当にね、沿道の皆様がこのよさこい祭りを、えー、やらさせていただいた、えー、そのおかげだと思います、本当にありがとうございますありがとうございま す, いますじゃあ、こんな感謝の気持ちを込めてきっとラスト、きっと最後になると思う踊り子、ラストやからね、もう思い残すことがないように。 あきれつけだけ切らないようにね、はいはいはいはい、元気よく全開で踊らせていただきたいと思いますそれでは参りましょう構え絆 すイギリス、中国、ポーランド、イスラエルはまだ必ずこれをして皆様と ありがとうございます